セブティンこんにちはセブティンですカラットの皆さんお待たせしました僕たちのドームツアーセブティンワールドツアーピタスソンチャペンの開催が決定しましたやーーー本当にたくさん待ちましたよねカラットの皆さん長い間待っていてくれてそしてちょっとずっと大きな愛をくださってありがとうございま す, あ り, ますありがとうございます僕たちもこの時を 本当に楽しみにしていましたカラトの皆さんも同じ気持ちですよねセブンティーンと全力で遊びましょう僕たちと盛り上がる準備はできていますかカラトの皆さんと盛り上がっている景色が今から思い浮かびますカラトの皆さんのために一生懸命準備していますので進化したセブンティーンのエネルギーを感じてもらえたら嬉しいです、うん 그럼이제캐럿여러분들께중요한정보를전달해드려야죠우지상이번도움투 어, 는어디에개최되는거죠네시비롤시비롤시비롤시비롤시비롤시비롤시비롤시비롤시비롤시비롤시비롤시비롤시비롤시비롤시비롤시비롤시비롤시비롤시세븐틴비카라비롤시비롤시비롤시비롤시비롤시 それでは、有名なドームツアーで会いましょう。楽しみに待っています。以上、セブンティーンでしたね。セプティン、ありがとうございました。